Back with another video reaction. This one is something different. Someone sent to me Japanese girls try American snacks. I have a shitload of snacks that I'll be doing a reaction on. That I just got from Korea. So be look out for that video. <laughs> And I have a ton of snacks from Japan that I wanted to do a reaction on to. Just weird shit that you can't find in America. So I'm going to be reacting to it. That's later on. Anyway, let's get back into this video. Japanese girls try American snacks for the first time. Yeah. これはゴチブリの足にしか見えません。<笑>カブトムシとかさ、ゴチブリとかさいるやん。もうそれにしか見えないし、なんかコーヒー味のチューニングかもかな？これ。 ある感じ。まあちょっとそれっぽくやってみようかな。あえ？え？いいね。 t s licorice, I, mean. I think it, it>、100. was. n e g a t i v e 100. <10>.、Disneyland Anyways, wow. いい What is this? なんか匂いは変。なんか見た目はトッポッキみたいな感じ。に匂いも別に。<笑>うん。うん。ハバネロ。ハバネロベビーなんか。味が。 極端もう息が抜きません一本長いし今は食べたくないでも残したら半から食べます私は今は食べたくないおいしくないです<笑>なんかうん私は好きじゃないかなそんなになんか一本で十分って感じです うずら卵 ゼ, ゼロ。正直美味しくないから、私は。うずら卵。零点二ぐらいかな。私はうずら卵。一つです。キーロース。え、キーローズち悪ん動いてるもん。<笑><笑>これは二本。で、多分打ったらいけない。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 気持ち悪いけど食べたくないから。ちょっと待って。み<笑>な<笑>さんは小さいの食べてましたが、私は大きいの食しています。ね、えもう嫌や。この小さいの。あ待ってました。<笑>これ食べます。 ちょっと酸っぱいかなあ、でもなんか見た目よりはいいかもうんうん、なんかさっぱりしててうん、これはなんか目にも良くないし体にも良くなさそうやしで、There you go. Yeah. うん、やがるほんまにこれ好きなアメリカ人マジで うずらたまご、わたしは3点5です。わたしはうずらたまご、ゼロにゼロします。うずらたまごはマイナス5です。な、oh, Like、ちょっ と, イ カ, ょっと、ね、イカっぽいなんかそういう感じのだから私はなんか食べるラー油と か, なんか醤油とかマヨネーズと か, なんか自分でトッピング作ってディップしてあってこうあってこれは。 どんな時でも食べたくあるので、うん、このこのうずら卵は2点マヨネーズがあったら4点美味しいうずら卵子3点5美味しくない美味しいうずら玉子ゼロですクリスピーチー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 <laughs> Only、ah. the first bite.、Uh, Uzra Tamago. Me de then, go this u r a Tamago. m Uzra Tamagoa. Me. Itchy. Me. Ah. Yes. <laughs> うんでも日本のやつと似てる日本のポテトチップスに塩のポテトチップスに酢が効いてる感じ、うん、別に美味しくはないけど 少し手がいっちゃうような感じで。look <笑> at 国の味？私は日本のやつの方がいいかな。やっぱりお酢の味よりもお酢の味は聞いてへん方が私は好きだけど、お酒と一緒に飲む飲んでおつまみにはいいかも。お酒のおつまみに。 日本に似てるお菓子はあるけど私は日本のお菓子の方が好きですうんでも美味しいです <笑>私はオレンジジュースとみた い, ですこれはいただきます。 がいあまり味しなアマサイト。 うんうん、これは日本の人でも好きな人多いと思う多分、も好きな人は結構好きかも、うん、こ, こ, こ, この表情のままですかはここは素朴な素朴な味に、うん、これは説明そんなにいらんと思うからコ<笑>、うん、ーヒーと一緒に飲むこれもいいかも紅茶とか。 ウスラタマゴー。13。ウスラタマゴゼロ。2点五です。ウスラタマ3。ウスラタマゴー。わ。1。1, 1.。4。おありがとうございました。 ごうフィッシュグラム目は魚形も魚の形してるから。 子供たちが好きそうなお菓子。ビスケットにカラフルななんなんこれ。なんかトッピングみたいなされてるからかこれがまたなんか日本にもない感じでアメリカっていう感じがします。じゃ歯に詰まりやすいじゃん。Stuck in my t なんか氷とか<タッ>一緒に食べたら<タッ>おいたから美味しいかも。 私は、すずかな。美味しいです。なんか、これは、甘すぎもしないから。私は。めっちゃ好んで食べます、これ。うずら卵。四。うずら卵は。四。うずら卵、五つです。 They like very plain and basic stuff. I should show you guys all the snacks that I have. I have a bunch of different t y p e of shit I'm going to react to. And then the,、um, the uh, Korean snacks I have too. Sorry, I just got a, a brain fart.、Um, yeah. Anyway, that'll be in the next, next few videos down the road when I have some time to do it. All right, on to the next. Thank you for sending it to me. Peace.、Nice.